こんにちは、リシャトです。はい、こんにちは、サムです。ここどこですか？えっ、ー、と、東京スカイツリーの駅に来ました。はい。今日も楽しく遊びたいと思います。はい。出発 go。はい、ここは綺麗な。何がありますか？ これは何でしょう。お答えくださいませ。スーパースター。スーパースター。あ、切ろうか、とりあえず。綺麗な。ライトですね。うん、お綺麗だよね。なんか。ギャラクシー。銀河のような感じですお。ギャラクシー。英語してるんだね。はい。<笑>うん。すごく綺麗ですね。なんか。皆さんに、ねね、お見せしたいです。すごく綺麗だよね、これ。キラキラ。きらきら 上まではいねすごいうんはい、じゃ行きましょうはい、行きましょうーー行きましょうはい、レッスヌーピー大好きここいいね子供時スヌーピーのあのコミックたくさん読んでたあ、もしかして英語版そうそうどめなたのでしょうねすげー<笑>はい かわいいでしょう。スープよね、はいはいはい。同じ両方かわ愛 い, いから。は<笑>どこですかここ。スカイツリーです。まだスカイツリー来てないですよ。スカイツリーです。 一応はスカイツリのキャラクターが迎えに来てくれるっていい感じです。あ, あ、そうなのね。はい。スカイツリはい、そうです。<笑>はい、はい。じゃあ、はい、行きましょう。はい。列島、はい。スカイツリと丼食べたい。あ、食べたーい。食べたい食べたーい。なんか。食べたーい。嘘っぽく聞こえる。<笑>嘘じゃないですよ。あなたも食べたい。嘘ばっかり。嘘。これはカットね。あ, あ、もう食べ飽きました。 ピ ー, ピーう確かり場に出まますははい、はいいい<笑>行きましょうう<笑>意外ととなななんか分かか分くないそうでもないよ<笑>客とか行ってン したね、う ん,、はい、そんな気持ちですのの<笑>ねすごく恥ずかしいから、うん、やてください、ね、するしてください。はい<音楽> f o u はいはいすごいねはいどんな気持ちですかどんな感じだろうちょっと怖いうん高所強風症いや全然ええー、うん、なんかね、うん、で, で実はねそ こ, こに隅田川がありますね7月の月末に何がありますか 知らないでしょ。花火大会でしょ。そ う, そうです。知ってますよそのくらい。富山は知らな、ね、い。知ってます。うーん知りません。はい。じゃあちょっと川の方皆さんにお見せしますね。 <音楽>はい、ちょっと虹のマークがあったので来ちゃいました。どうでしょう？うん、入る？<笑>入るよ。うん。んいい感じだよね。うんうん。なんかいい感じ。うん。<音楽>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 でした思ったほど怖くなかったそうですねこればっかりビビってるビビて る, ビビてるよろしいビビてない、はい、<笑>どっちやね全 然, 全然ビビってません楽しかった、うん、下半身がムフムフした、うん、あ、そうなんだ、うん、やっぱり怖がってたどこかない怖いでしょ う怖かったバカみはいじゃあ次のところに来ましょう<音楽><音楽> ホップタワーの と,、えー、とパリのエテルタワーのコラボですね結構面白いです皆さんにお見せしたいと思います将来来来てあればフランスに行きたいですね 何をしますだからね、ね抽選のこと、ねうんはいうん、あの前の動画でも一応お伝えはしてるんですけど、まあ、コメントしていただいた方にプレゼントをね、はいうん、差し上げたいと思っているので、はい、今から、はい、すごく昭和な感じなんですけど、はい、く, くじ引きじゃないけど、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。はいね、始めましょうね ちょっと読めれないんですけどサクサクさんはい、はい、これ入れまーすこれはビルカルさんはい、はい、入れますごめんなさいこれねロシア語だと思うんですけどちょっと読めれないですねこ の, この方失礼ですがちょっと英語風に読ませていただきます NYCT INUS ね、はい、はい、でこれはさんじゃあ、はい、今ちょっと緊張な感じなんですけど。 じゃあシャッフルしてくださ い,、はい。シャッフルします。シャッフルシャッフルシャッフルシャッフル。楽しい。じゃ昭和。楽しいで。いやシャッフルシャッフル。シャッフルはい、じゃあじゃたぶに弾いてもらいます。えー、嘘大。大丈夫大丈夫。嘘。はい。じゃ弾くよ。はいあ。なんかすごいプレッシャーなんだけどこれ。大丈夫大丈夫。はははは。 はどれれににしよううううか迷うじゃああこすすするるさささんんんせ て, せてあげるとととビビルカルル、はい、ルカさんビルカおおめめででごござざいいままね、うんえー、っと私たちの。えーっとツイターか プラであるいはまでやっていい 行きたいいと思います、うん、皆さんもねよかったらあの動画を見ていただければまあ今度また抽選のチャンスがありますから、ね、楽しく、ね、やりましょうはい、はい、そうですねはい、うん、じゃあ今日はじゃあとりあえず今日は、はいね、この辺でうん、うん、この辺 で,、うん、の辺で バ, バイ バ, バイ バ, バイバイ Can't explain it, but it's there Ain't nobody gonna find us in our secret love affair I don't wanna have to hide no more, it shouldn't be unfair I wanna go, and I wanna know Do you wanna follow? baby?